私の夢にも西方出てこないかなそしたら夢でもうっ西方をからかえるのにえっ、ー、勝負しようよさんに勝った頑張ってたね戦略だ。 これは…はい、<笑>もしもしあれが高木さんのからかいじゃないとしたらした西方君といると毎日がワクワクのドキドキで楽しいだろうな高木さん西方のことをうまくからかえなくてからかい上手の高木さん3見守りたい初恋が。 ここにある。